頑張れ よえー、なん、んるはいはいえー、なよう食べんのにな何でやろう代謝がいいか